現在留守にしております P となりましたらお用件をお話しくださいファックスの方はそのままファックスをしてくださいお世話になっております眠いです進捗の確認でお電話いたしましたまた1時間後にかけ直します失礼いたしますツイッターにはいるんだよな お疲れ様です眠いですいや。寝てましたじゃないですよ。日付変わってますけど、作業どんな感じですかはいあと仕上げ3ページああ、はいはいはいはい、わかりました。はい2時間ですね。2時間ですよ。お願いしますよ、2時間。はいあ、じゃあ、あのー、待ってますから、深夜でも構わないんで、あの連絡くださいはい。 はーいはーい、じゃあよろしくお願いしますねはーい失礼いたしまーすピッあと10時間ってっとっかなー今月も無事考慮いたしましたお疲れ様でしたー毎度のことなんですけどねなんかねやればなんとかなるもんですね<笑>、まあ、はい ということでね今月の考慮が終われば来月の締め切りが来ますはい、では早速ね、もう拝見いたしますねはいありがとうございますお預かりいたしまーすうんふんふ ん, ふんふんふんふんふんなるほどなるほどはあ<笑>はいはいはいはい な る, ほどなるほどなるほどはい拝見いたしましたうん大筋オッケーです<笑> ち, ちょっとね o なんですけどねそうですねちょっとですね盛り上がりにかけるかな、ね、前半もう少しポップな感じにして中盤でもうこうわっ くるようなあのそういう感じにしたいんですよね、まあ。ざっくり大筋は全然オッケーなんですよ。オッケーなんですけど、あのもうちょっとですねワクワク方向にこの修正していってほしいなーっていう感じですね。あの読者的にもここあの例えばあのちょっと待ってくださいね。あ、そうそうこことかめちゃくちゃ期待ポイントなわけじゃないですか。そう。そしたらここをスッと行くよりもこうドガッってやってピッピピッターンとうわ。 みたいなこうテンポよくねこういう感じにいった方が絶対ねくると思うんですよねあのねあのちょっとですね申し訳ないですけどじゃあまあそういう感じでよろしくお願いしますじゃあお疲れさまですあの野郎逃げやがった